演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はちこちらこちらこちらのおみそまんじゅうと白みそまんじゅう1種類のおみそのまんじゅうを食べたいと思いますー味噌風味温泉まんじゅう味噌まんじゅうって誰なのか名前は込みたくなりますは まずそれぞれに当てていきますね白大きさは割と手ごろな印象ですねまずは味噌まんじゅうの方から当てていきましょう、はい、中はそんなにお味噌って感じじゃないですよねで 先に見せちゃいますね。どうしてもいつも先に食べちゃうので。バランスと、中のおいしさがどんどん行われていく。白味噌もわれる。なんかお味噌が入ってるって感じで、本当ないですよね。では。いただきます。うーん、今回は黒よりも白の方に分がありますね。これは。うーん、人間の方が強いのかな。 こちらの黒あんみそま ん, んじゅうはそこまでお味噌が来るってわけではなかったですねなので味噌の味を期待して食べてしまうとちょっと残念かもしれません、まあ、味あおまんじゅうとしては普通にあっさりとして美味しかったのでこちらの点数とさせていただきますでこちらの白味噌まんじゅうは黒まんじゅうよりも味噌の風味をより強く感じることができてやっぱりあんが違う味わも違うのかなと思いましたねこちらの方が 味噌の味をより強く感じることができましたので味噌を感じたい方は白まんじゅうの方をおすすめしますね自分も味噌を感じたいと思ってましたのでこちらの点数とさせていただきます味噌を使ったおまんじゅう本当に美味しかったですでもやっぱりこっちのもっと感じられる方がいいかなこっちももうちょっと感じられるようになってほしい夕立で髪が濡れるので入ろうか果たしてどこに入るのかまあ雨宿りがいい